どうもこしです、ハイファーイ<笑>ちょっと今ですね、今バイトから帰ってきて、皆さんに聞いてほしい話があるんで、急遽今ちょっと撮ってます。えっとですね、私、バイト先にはですね、電車で向かってるんです。で、バイトが終わって、帰りの、えっと、その、 駅のホームに着いたんですね。で、私は音楽を聴きながら何気にこうやって歩いてプラットホームに降りていったんですよねでそしたらプラットホームの中にもう一人男の人がおったとあいたんですでプシュってこう開けてたんですよね缶をで泡がブシュブシュってこう鳴ってたんですよでそれで「ああの人ビール飲みよる」って思ったんですよねで、こうその人プラットホームに ジャジャジャジャってこうちょっと捨ててそれを飲み寄ったのをこう俺音楽を聴きながら見寄ったとでこうやってずふーんってまた見寄って音楽をこう俺聴き寄ったわけよねでまたふーってこう隣の人を見たやんねそしたらその男の人何しよったかっていうとさこれねそれ持っとったのだよ向こう側のプラットフォームに向かってこうブワーってこう 投げ寄ったとことボボーンって思いっきし投げ寄ったとでハーッてこう何ショットってこう見てみたやんそしたら向こうのプラ向こうのプラットフォームの人とめっちゃ喧嘩しおるわけで向こうのプラットフォームの人も「なんかお前」みたいなで俺イヤホンをすぐパッとこう外してさ「何割あよっと」って思ってそのプラットフォームの向かいでめっちゃ居合をしおるわけよでも何向こう側のプラットフォームの人は「 ちちょっっっとあっちの階段行ってやろうかみたいな感じのリアクションもしながらしたら電車がこっちにこうプシューってもう来たわけ俺らの待っとったあの電車が入ってきたけんそのまま俺こうふんってこう入ってって俺がふんって入ってって向こうの人ああの人なん橋よっちゃかーっちゅう思ってパッと見て向こうの人もふんって入ったらさ クギーンやってねボディーランゲージの応戦に切り替わっとって向こうばパッて見たら向こうの人思いっきりクギーンやってめっちゃ一生懸命2人でボディーランゲージしまくりよったけんねっていうちょっとめっちゃおもろい、えー、自分は面白かった話でした是非チャンネル登録お忘れなくよろしくお願いします。ハッシュタグ更新1988年にに世界遺産に登録された